毎日飯を記録していこうとね考えた。今日今日何今日今日今日大ねちょっといやて今日今日大根の味噌スープと納豆と米ですあとちょっと昨日のザーサイもら っ, ってきたの。取り直そうじゃ。いやいいっすもう。うはい今日は昼ね昼昼八宝祭と。 なんかの煮付けと茶色いのと青さの味噌スープですねまあ今日もね元気もりもり食べて午後も頑張るぞやばい今日<笑><笑>はいということでお疲れ様ですなんかチキンとトマトと野菜とマカロニですねあと。 米ときんぴらとトマトスープみたいな、まあ本日の夕食でした。